はい、皆さんこんばんこばは今からスプーンでこのティースプーンでワインのコルクを抜くをやってみたいと思います準備はティースプーンとったものですねと、えー、ナイフナイフはこれは外すだけですは い, いきます、はい、これは えー、ムートンカで2018年ボルドーこい白ワインですねでこのようにコルクになっていますこれハーフボトルですけど、まあ、このくるくるっと回すタイプじゃなくてコルクになっていますではここにティースプーンで、えー、コルクを引き抜いてみたいと思いますいきますこの方法としてはここのですね ティースプーンの後ろをこう刺してグリグリっと押し込んでいってコルクにですねで奥まで入ったらこう90度回してこう引き抜いていくそういう形ですではやってみたいと思います一応こちらタオルを用意しているのをこうグッと押し込む時にですねこう手がこの手がこのままやると痛いので一応タオルでということですでは行ってみたいと思います まずこう十字に見えますか入れますそしてこっからが結構硬いのではいタオルを使いますはいどんどん入っていきますねちょっとこうやって見えます 押し込んでた状態になっているのでこの場合はもしかするとこう中に落ちちゃうかただまあやってみましょうこれちょっと横からどうなってるか見てみましょうこれちょっと外してこんな状態ですね今ちょっとこう押し込まれた状態ゆっくり 結構入ったと思うんですけどまだまだ出てきてないですねもうちょっとですねはい突き抜けましたこれ見えますかこれ突き抜けてますね そしてここからがポイントです。ここからまあ十分に押し込んで、そしてこう90度回転させます。ちょっとコルクも今一緒に回っちゃってますけど、そしてこれをゆっくりちょっと回した状態で、見えますかねゆっくりこう。ゆっくり。抜けました。 全く傷がついてなくてこれ今抜いてみますけどあ今回は全く重心になってないですこっちが綺麗にこう奥まで入ってグッと引き抜きましたねではこちら準備していたグラスに入れてみましょうポイントはですね コルクを押し込んだときにはこう粉が出るときがあるんですけど、コルクは潰れてないので綺麗なまま、白ワインが透明なままですね。はい。ではご視聴ありがとうございました。じゃこのこれがスプーンですね。 こういったちょっとま丸まっているタイプのスプーンですでこちらはいいきますよ見えますかねタオルがはい コ, コルクがコルクにこうゆっくりゆっくりスプーンが入っていきます失敗ですでこれワイン グラス持ってきたんでグラスに入れて出てこないですがちょっとごめん出てこないじゃあもうちょっと押し込みますね押し込むとコルクが中に入りますもう落ちましたねコルクが見えますかこっちからはいか、はい、これであとはゆっくりはいスプーンで押し込んで スプーンでで押し込んでワインを開けましたスプーンを使ってやってみたいと思います。これぐらいの薄さですね。見えますかね見えますかねこれぐらいの薄さちょっと分厚いかもしれないから押し込んじゃうことになるかもしれないです。ではやってみたいと思います。いきますゆっくりですね。 あまり焦らない方がいいがですねこれはちょっと焦らずにはいあちょっとこれ沈んじゃいましたねいけるかなちょっと抜けてないなまだ抜けてないけどちょっと押し込む形にちょっとゆっくりあっあっと押し込んじゃいましたねではここから<笑>一応 まあ、押し込んだら押し込んだで飲めるんですけどちょっと押し込んじゃいましたねあとはい、まあ、こんな感じですまあこのままこれは入れれば飲めますちなみにですねこれをコルクが中に入ってます、まあ、これ押すと見えますかね押すとこう奥に入っていくんですけど最初の時だけ これね、グラスでちょっとだけこう入れるとコルクがこうですね中に浮いて、まあ、あとは飲めます一文字にこうグリグリとこう入れていって最後に90度回してこう引き抜くということを進めたいと思います ちょっとくだったコルクが入っちゃったああ失敗ですコルクが入っちゃいましたねでもまあやってみましょう 残念ながら今回はコルクが押し込んで入れ押し込んで開ける状態になってしまいましたまあまあこれでも飲めるんですけど失敗ですね今日は失敗しましたじゃあこのまま線を抜 い, 抜いちゃいましょう これでもまあ飲めることは飲めるこれでちょっとコルクを中に押し込んじおきましょう押し込みましたはいこれは抜くではなく押し込むという形になって今日は終了ですありがとうございましたで、はい